今日はまたなく、お酒でも飲みますか<笑>平日の昼間かー<笑>平日の昼間からねどうもお酒が美味しいんですは<笑>っ飲むのが美味しいんですよね<笑>あ今日はちなみに日本酒を<笑>飲んでおります<笑>いただきまーす<笑> やばくない私、ん か, 誰かに噂されてるのかなっすす。ごくくみ出るんだだけど。らにく<笑>がうい、んうん、いたたきま早く飲花粉症がついはやっ て, て, <笑>のやって<笑>んの<笑><笑><笑><笑> 目ののかゆみみ、やくしゃみ鼻水などの症状ががが出る方は花粉対策がされたマスクはすっごい、ね、ののーやばいでしょうねみんな大変だねお酒もダメなんだ睡眠不足とかダメだダめだねじゃあ飲んべえの人とかねダメだよね ふっふっでよー<笑><笑>うーん。うっふっふっふっふっなっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっも動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画 その次に見るのがこれ